はい、どうもー、水溜りボンドです。お願いします。ええ、毎日を 頑, 頑張っていきましょう。頑きましょう。はい、はい、今日も二、ね、度目。はい。二度目です。ずいぶんいらんできておりま す, きます。はい、で、ここね、これもう本当に二回目だと思う。えこの企画自体もね、二回目なんですよ、ね。すやろうかと思って。うん。前はさあ、うん、失敗したじゃん。<笑> あの右多追いわーって突っ込んで終わったやつそうそうそうあれね好評だったんですよ今後このセカンドチャンネル的なやつで、はいはいはいうん、あのセカンドをやりたいの復刻セカンド復刻版そうそうそうその経験を生かしてやったらもっといいのが取れると思ってやっていきたいんだけど、はいはいはいはい、今日はあの、新幹線やったらランニングアプリあるじゃんあるねあのあ、GPS で追いやつねそう、はい、だから GPS オンにして、はい ランニンニグアプリをオンにして、うん、でスペースマウンで乗ったら奇跡がね地図になると<笑>なんでそれを思いつかなかなった<笑>それやってし、うんうん、まいにしようかなとこの企画の完全版を作って終わりにするとそうそうい、ん、うこ、ん、とじゃあ今から乗るから、うん、その時に GPS 機能をつけたままそうちなみにた、うん、だ出すと思っビッグサンダーマウンテンと、うん、スプラッシュマウンテンはもう地図作ってあります だから、もうできる、はい、うん、やってみます、はい。あ、間に合わないです。だよな、ごめんごめんごめん、電波が悪いから、多分。やっぱ電波悪いよな、電波悪いから、それ遅いで。でも意外と滑らかった。いや、まだまだです。ああ、おおつ。普通に楽しい。 悪いから謝んないけど。スポ<笑><笑><笑>ーツが悪いんだけど。絶対違います。あ<笑>れ俺じゃないよ絶対。<笑>いや悪いことよくないか。高入ってすぐなんだけど、GPS がね通じなくなっちゃった。<笑>あーそういうのあった。んだ<笑>で、ビッグサンダーマウンテンとスプラッシュマウンテンはその GPS が絶対じゃん。 じゃあままそんななな感じですか、からいっいてことなんかな、まあ、ちょっとねこの案どうすかっていうのをちょっと皆さん言ってくださいこれちょっとチャレンジしていきます僕らもまたお会いしましょうはーいロボロボんロボロボじゃん<笑><笑><笑>